大きい誰ですかピーカだよフハハハハま、今回ね、まあ、20回目を迎えるわけなんだけれどもま、あいつもねまあ、たくさんの人が出てくれたわけですそうま、ああの、ヒムロックさんって言うととまあ、あとコラボで言うところとあと、コマヤンさんとバラダンのカメラマンあーちょっとね、みんなね、ちょっとね、いないんですよねでも、大役の大役の大役で<笑>ってことでいやいやいや <笑><笑>まあ一応ね今日は初めてということなんでまあ、今回も、えー、40スローという形でと僕の金でねあの打っていただくんですけどちなみにこの40スロー10と16であってあの2人とも頑張りますとか言って2人とも7万円消したってったから今日ね番組はもうねこの人に今日かかってるん で, いいで 勝っちゃっていいんすかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ大丈夫っちゃっていいそうで も, でもねもうね勝たない と, ちょっと番組終わっちゃうんでああじゃあちょっと最後にい気込みだけあの、勝って新しいバッグ買いまーすおいー<笑>それでは実践スタートー<笑><笑>じゃあ名前なんだっけい 一枚目ですね。はい、じゃあ僕も二枚目ということで。これで、ね、普通にバッグ買えるのに。歌。<笑>えじゃあ今日なんですけど完全にね。 初めてということなんで隣でちょっと教えながら打ち方に関してはカメラの僕の最初の動画で上がってますんでそれ見てくださーいやべあー<笑>何やってんのタイミングタイミング測ってるのうん<笑> 赤7議論はこれリーチ目ですね今開けてもらった瞬間閉じたら当たったからねちょっとスイッチ入ったかな<笑>うわー負けか<笑><笑>お、わこれこれこれこれだえーっと3引き目かな高設定だとね3回に1回は設定さ出るから おマジ っ, っ, っ, っ, っ,、ま、っ, っ, っちゃれあるやつこれ私 んで、これって実践上リーチ目なんだよね。うわー、これリーチ目やん。うわー、これね、リーチ目なんだよ。いや、すごいな、ちょっと今日、いつもと違うぞ、これ。六千五百五十三分の一で、ジャック一個しかもらえないから。弱<笑>いんだよね。そ<笑>こまでジャック持つだね。<笑>はい。 うわーこれはね外れることあるんだよね。あーこれダメだな。えーこれまた外すのマジー。 扉が開いています。お、カメラモード。すいません、お待たせしました。あ、大丈夫大丈夫。気づいたら負けてんだけど、<笑>気づいたらいなくなってんだけど、カメラ。<笑>ああ負けとんやけど。なんでいてあるの？ 彼, 彼女彼女安いから。あ、だめだ。誰出ないの？えっ、ちょっと待って待って待って。あっ。 当たった当たった当たっ た, た, っ た,、えー、た, ったけど、ちょっと最初の話だったの<笑><笑>ちょっと綺麗やここ下段、中段で、ここからでもね画面の中から狙ってればハズレあるから一番やんかなと思ったらね、えー、見事にここにね、ノコギリ決まりました、えー、ありがとうございます 負けなうわよ し, よし 遊ってるねえ、ね、うわようやく当たったんだけど、<笑><れ何><笑>えー、かぶっ と, いか<笑>さかっといても、ずっとかぶっといても、全然臭いから。 こっち戻っちた隣のやった はい。<音楽> 今、ね、一瞬の隙を見逃さなかった。すごいすごいマジこれお互いできちゃっ、ま、たらまだ先輩で めっちゃ当たるわ。二つのたまたまいただきました。ありがとうございます。負けていいよ。心負けました。 That's good.、Work. 早く売ってくんね。千分の一なんだけどマジで。ね、<笑>ああカメラモンだ。さあ合格だ。せよう。残すかねー。さあチャンスだ。いや乗ってないやなこれ。おろろろろろ。よけてパンチは熱いです。ああ当たったんですけど。多分。 俺はっよよよし当てたおーおーよしいやこれはあ 当, 当たらよ。 松値で止まなければ一1階だねえぇ、ー、マジかいやこれまだ当たってないわ、はい、ああ熱いわ またまあね2台ともねちょうどい位に着るところで終わったんでいや今日マジで調子よかったななんで今日こんな調子よかったんだろうあれ私が来たヨウホということで今日買っちゃいましたからね見てください今日女に連られて来ちゃいました でね一応えっと一応投資の方がですね投資の方が、えー、1万2000円で回収が、えー、2と9000円で1万5000円のパスでございます<笑><笑><笑>ちなみに僕だけだったらもう4万か5万か勝ってますからね<笑>誰の生活さ吐き取られたと思ってんの3万4万負けてるからね君言っとくけど分かってる<笑>だ結局ドイツのこいつもね3万4万負けてくんだよね足引っ張ってくんだよね ちょっと、うん、なんか池ありまめて<笑><笑> あ, ねあね初めてでしたからね今日はね。 まああ一応ねあのこの企画はまあ確かにね僕の所持金を不要さうっていうのもあるんだけどやっぱりねスロットを知らない人にでもですねやっぱり知っていただくとそう面白さを知っていただくという感じだったんですよどうでしょうかあまあまあまあ暇つぶしぐらいでいいかもしれない<笑>これでねセカンドそうです今日でセカンドシーズンが終わるんですよ今までも や, やっぱりね 勝てないね、やっぱね。勝てない。勝てないわ。そう、で<笑>、ね、やっぱね、あの。<笑><笑>いろんな人に出会うきっかけになった。 はい。ということでね、もうそろそろね、暑い、暑いって言ってて、もう店員さんがね、チラシなこっち見てて、もうやめろよっていう顔してるので、ね、はい。そ<笑>ろそろ昼やめたいと思います。はい。それではですね、まあ今後もサウンドシーズン流れりますけれども、ぜひね、動画見ていただけるといいかなと思います。それではさよならーよーホー<笑> だよ思うよ。よこ。はいです。よこってない。<笑>いやなんか飲みの掛け声いつもよこば。ああやっと勝っ止めるーあ男落とすやつやんなくてよかった。やるねーよ。お酒飲めお前。怖い。<笑>あー怖い怖い。<笑>あー頑張った私今日。今日私頑張った。頑張ったね。いや男落とすやつやってほしかったなー。やるかもね。っ<笑>片っ端から男を落とすネタがあるんだよ。 流すなよこれ